皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月14日、ついに、ルーレットを総裁の称号を手に入れました。あと何年かかるか全く見当がつかない状態でしたが、今日終わりました。ルーレット1万回はだてじゃなかったです。家事の創設以来の不定期な日課になっていましたが、これでもうルーレットはしばらくやらないでいいですね。そう思うと、少し寂しい気持ちもありますが、多分それは幻覚でしょう。 最近のモンスター格闘場はあえてバッジパック銅と交換するようにしています金や金で一発積もを狙うのではなく銅でひたすら数を回した方がいいのではないかという考えですといっても欲しいバッジはキラーマシンとモーモンの金バッジだけなのですがモーモンの金バッジがあと1個あればモモリオン王の虹バッジと交換できるのですがこれがなかなか遠いです